はいおはようございますラスカルでございます本日もですね家警戒武蔵屋さんシリーズということで日吉にございます武蔵屋さんに向かっております 日吉の武蔵屋さんはね、結構スープがフレッシュで、かつコクのあるうまいスープが特徴ということで、かなりね、写真見る限りもめちゃくちゃうまそうなんで、楽しみにしてたんですけれども、今ね、ちょうど僕のこの後ろに見えてるのが、日吉の武蔵屋さんでして、今日の撮影はね、14時をね、予定してて、もうすぐなんだけど、2時前よ。なのに、今、外待ちしてるぐらい行列ですから、まあ人気店なのもね、伺えますんで、早速ですね、こちらの日吉の武蔵屋さんで美味しいラーメン、イエー ラーメンですね、食べていこうと思いますということでただいまですね店内に入っておりましてすでにね注文は完了しておりますがまあ、ちょっとね営業中ではありますので小声で話していきたいと思いますでもちろんですね本日も通常のラーメンの後に、まあ、特製だったりとかフプラストッピングをしたね2杯目のラーメン計2杯とライスもちろん無料ですので注文してね一緒に食べていこうと思います でもマジでね今時間が14時を過ぎてるんだけどさっき言ったようにね店内待ちだけではなくてですね外待ちもしてるぐらいもう本当に人気店でして特にね大学もあるので大学生のねお客様も結構多いみたいなんですけどやっぱりねこういった地元に愛されるようなラーメン屋さんってなんか来るだけでねちょっと嬉しくなりますよね<笑>おー ということでただいまですねい1杯目のこちら通常のナミラーメンですね到着いたしましたスープ決めっきなんかもうね、うん、飲まなくても分かるぐらい美しいスープでございます、うん、そしたらですねこちらも早速いただきたいと思いますまずはこちらのスープですねめちゃくちゃうまそうすいませんねお先助かりましたうわうま、ん、っ、うん そこにも、もああ鼻の上にない醤油のいい香りとこ豚骨感そ、うん、こ, こにかかるね、醤油のキレっていうのかなこれがねめちゃくちゃうまいですねそしたら続いてですねこちらの麺いきましょうめちゃくちゃうまそう、うん、これはうまいわ絶対 ほ、うん、ま。うちょっと待って、めっちゃうまいわ。うん。うわ。もちろんね、武蔵屋さんなんで、濃厚さもあるんだけど、それよりもね、その油感とか醤油感の味の切れ。後味が良すぎるわ。そしたら。 恒例のででいいライスと麺 で, で, でいだい、はい、ま, いいますう、ね、この味だ。 う, ん、うーわ、うん、まい。お水用意してご案内して大丈夫だよ。そしたらこのあたり で, ですね、この海苔とチャーシューでこれちょっといっちゃいましょう。マジマジ勝てる勝てる。うま、ん、うま。うんま チャーシューもさもちろん柔らかい溶けるようなお肉なんだけど、はい、そこにねちょっとトントロのようなサクッとした食感も加わっててこれめちゃくちゃうまい<笑>皆さんにもちょっとお腹に余裕があればねチャーシュー増ししてほしいねすいませんおかわりをお願いしますごめんなさい 思わずですね。おかわり言っちゃいました。いっぱいじゃ足んないです。もうこれは海苔チャーシューに最後ほうれん草も全部巻き陸しかないな。贅沢に。<笑> はい、どうもありがとうございます。うん 最後はねこれ味玉と最後残りの大好きでね<笑><笑>マジでうまいわあのねこの日吉さんのラーメンすげえ好きだわちょっとねこのまんまの勢いで2杯目も注文していきたいと思います とということで本日ですね2杯目いただくラーメンが到着いたしましたこちらですね2杯目が特別ラーメンと い, うことでいわゆるね食べでいう特製ラーメンでございますね海苔、キャベツほうれん草をまさしていただきましたこちらもですね早速出来たてをいただきますもうちょっとこの覆い尽くされすぎて画面がいっぱいなので海苔からいきましょうこれ海苔とか浸したキャベツこれでご飯ですよ もうすうんキャベツの甘みがさ家系のスープにめちゃくちゃ合うね上にね乗せとけばいい上に乗せとけばいいあっ うんいやーこのラーメンダメだなすげえストライク<笑> 2杯目でこんだけ食べてるのに全然箸が止まらないでねご飯の減るスピードもこれで、ね、全然減速しないから 一瞬でこのライス何でだったらなくなっちゃいますね、うん、すい ま, んまた台で次お願いしますすいませんもう次はですねこちら台でライスをお買いしましたさすがにこんだけお米あれば最後まで足りるでしょう でも、こんだけうまいうまいって言ってるけど、撮影現在ね、2023年の1月ではこのラーメンが並盛りであればね、650円だからね、考えられないクオリティですわ、すごすぎる。 じゃあこの辺りで僕のこれ一番大好きなさこれのりを浸してでほうれん草もこれスープグッと浸しまして海りほうれん草とこれ麺でねいっちゃいましょう結局ねこれが一番好きなんよどう いいよ<笑><笑>うーん。うーんうーん 女性2名キャッチ願いします。 そもうさこれをこのパンチでいうのはやばくないですかまたねこのトロトロの黄身が合うんですよありがとうございましたうまかったはい、はいはい ということで、ただいまですね、武蔵屋日吉店さんで食べてまいりました。早速ですけれども、本日の総評参りましょう。えー、武蔵屋日吉店さん、油が多めの 1.5、返しも強めの 1.5、で、最後のスープなんですけれども、こちらはね、もうグラフのど真ん中でございます。いやね、今回の日吉店さんのラーメン、まず一口目に、すぐね、このチ癒ユの甘くていい香りが香った後に、 醤油がドンと突き抜けるようなスープになってまして。でもね、しっかりともちろん濃厚さもあるんだけれども、 フレッシュさっていうのかな。材料を抜いて継ぎ足して抜いて継ぎ足してと。こういった作業をね、しっかりとやられてるような、出汁っぽさもあるんだけど、ちゃんとしたこの旨味の濃度もあるというスープになってまして、武蔵屋さんとしてのこの美味しさ、そういった部分をしっかりと残しつつもですね、出汁の旨味が香るような最高のラーメンでございました。いろいろね、武蔵屋さんでも僕も食べていて、どの店舗もね、本当に美味しいと思うんですけども、個人的にはかなり好みの一杯でございました。 常にですね、もう2時3時過ぎても学生がもう止まることなく訪れておりまして、本当にね、まあ人気店だなと感じましたので、ぜひね、皆様もこの美味しい武蔵屋ひよし店さんのラーメン食べてみてください。いや、ちょっとこれが並盛り650円はマジで信じらんないわ。僕も子供の頃にああいったラーメン屋さんが近くにあって、あの味がね、思い出の味だったら最高だと思います。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 はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。こちら、武蔵屋さんシリーズ。えー、今回でですね、えー、一応ストックしてある撮影動画は、これが最後でございます、えー。僕もですね、この企画大好き。もう本当に家系が大好きなのでね、えー、お仕事の企画として行けるのが幸せでございまして、引き続きですね、えー、武蔵屋さんの店舗の方はまだまだございますので、新規店舗を開拓していきたいと思います。 そしたらこのあたりで本日のコメ変更な参りましょうまず一つ目のコメントはこちら前回ね公開させていただきました妻と空シリーズ最新作のですね業務スーパー編ということで結構 結局ねまたあのー、マカロニ納豆が一番美味しかったなという結果になってしまいました本当にねいろんなメニュー食べましてどのメニューももちろん美味しかったんだけれどもやっぱりねあのコラボした商品の感動を超えることがなかった んだよね、もうねあれは我が家でも普段でもね、えー、食べるぐらい好きな人商品となっておりますので是非ね皆様も試してほしいんですけれどもさすがにちょっと次回業務スーパーの動画を撮る際にはもうね殿堂入りしようかなとは思ってますんでまたね新たな僕らの1位を見つけたいと思いますそしたら続いて2つ目のコメント これね、買いすぎちゃうというこの気持ち、めちゃくちゃ僕らもわかります。家からね、そんなに近いわけではなくて、うちから業務スーパー行くときは車でね、行くので、なかなか行く機会がない分ね、こう、見たことのない商品とか、食べてみたい商品とか、結構ね、買いすぎちゃうんですよね。しかも冷凍商品とかも多いから、冷凍してね、取っとけるしと思ってガンガン買っちゃうんですけど、やっぱりね、結局家に帰ってきて、冷蔵庫整理するときに、毎回、 後悔しますねもちろん、あの、業務スーパーだけではなくて、このコストコとか、まあそういった、なんか大量買いをする前提のね、えー、お買い物先に行くときにはちょっとね、後悔しがちですので、えー、我が家もですね、ちょっと気をつけたいと思います。ほんと最近マジで太りすぎてきたので、えー、ちょっとね、ダイエットも含めて家で食べ過ぎないようにね、この買いだめ、買いすぎ、ちょっと気をつけてね、僕らも生活したいと思います。 で、前回の動画の方にはですね、皆さんの結構いろんな業務スーパーさんではこういった商品買ってくださいみたいなおすすめをいただいたんだけれども、かなりね、件数が多かったので、ちょっとね、参考にさせていただいて、次回ね、気になる商品も買ってみたいと思います。ぜひぜひですね、まだまだ僕らの知らないこの業務スーパーさんのおすすめ商品たくさんあると思いますので、皆さんが知る我が家はこれを絶対に買うんだよという、そういったね、おすすめ商品どんどんど ん, どん 前回の動画の方のコメント欄で教えてくれると嬉しいですということで本日は終わり